平成31年4月17日、阿蘇ユネスコ世界ジオパークの協定先である香港ユネスコ世界ジオパークの中学生が阿蘇ジオパークを訪問しました。今回訪れたのは香港ユネスコ世界ジオパークのジオパークスクールの一つであるセントポール中学校の生徒27名です。阿蘇火山博物館で行われた歓迎式では、 池部館長が前日16日の中岳第一火口のごく小規模噴火を受け今噴火している火山をしっかりと見ていってくださいと挨拶。そしてセントポール中学校からペナントとクリスタルのペーパーウェイトの記念品が贈られましたその後火口見学が予定されていましたがこの日火口周辺1キロメートルは立ち入りが規制中だったため 生徒たたちはジオガイドのの案内内火山博物館内を見学しましま香港ジオパークとは2013年に交流プログラムを開始正式なパートナーシップの連携を行っており今回のプログラムで生徒たちは草原学習館などを訪れ阿蘇カルデラの成り立ちや草原保全の取り組みを学びます。